演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日ははい本日はこちらかいクラブさんに来ておりますでまずはちょっとか活クラブですねモーニングを食べながら本命の料理が来るのを待ちたいと思います<笑>これも美味しそうですねなんかこのポテト話題になってるらしいですうちのパンにちょっとキャラメルかけていましたキャラメルはドリンクパンにしておりますそれでは ホ細メのポルトはカリカリしていて食感が焼くことがとっても心地よかったです本当に美味しかったですねパンはシンプルですがそれ上にチョコレートシロップやキャラメルシロップをかけるとそれがうまく染み込んで甘さが広がってきました うんシロップの味わいで良いパンですねというわけでポテトはこちらパンはこちらの点数をさせていただきます先に言うべきでした、ね、では本命が来るまでチャンネル登録よろしくお願いします。明日本命トルコスペシャルトルコライスなんかカリガツなのトルコライスは美味しいと聞いたのでぜひ食べてみたいと思ったんですよねこちらに粉チーズもありますがまずはそのまま行きたいと思いますそれではとん か, つからいただきます とんかつのカツはサクサクしていて肉の旨まみもあって美味しかったんですしプレミアムカレーも結構な刺激が来ましたねでパスタ麺やチャーハンもそれにうまく絡んでとっても美味しかったですチャーハンはん中にいろんな具材が入っているのでただのカレーとはまた違った味わいがありましたね新たな発見ができて美味しかったですチャーハンとカレーの合わせ技今度は自分でもやってみようかというわけで人気にたがわの美味しさでこちらも点数とさせていただきます